長落の原因を理解していないようですね。どうも政治いろいろの学ぶです。大手マスメディア全体が冬の時代を迎える中、その中でも一際目立って長落を続けるのが朝日新聞です。長落の影響は本丸である。 朝日新聞のみならず、朝日新聞出版が発行する一般週刊誌にも及んでいます。その中の一つがあえらです。全体的に一般週刊誌は発行部数の落ち込みが激しいのですが、あえらの水防ぶりは群を抜いています。2008年には18万部以上を数えていた発行部数ですが、 ほぼ一直線に減っていると言っていい状態であり2020年10から12月にはついに8万本を切るほどの発行部数にまで落ち込んでいますなぜアイラはこれほどまでにほぼ一直線に落ち込んでいったのでしょうかアイラが最近掲載したコラムからその原因を探ってみたいと思いますそのコラムとは 批評家、安曇広樹氏の書いた関東エッセイです。このエッセイを一部引用しつつ見ていきたいと思います。立憲民主党が敗北した。統制拡大は確実と見られ、議席60以上増の観測まであった。結果は10以上減らし、自民党の 単独絶対安定多数まで許した。大物議員の落選も相次いだ。惨敗と言える。立憲民主党は決闘から4年の歴史の浅い党である。しかし、今回の敗北はより長期的視野で分析すべきだ。とのことで、今回の選挙前、立憲民主党の 統制拡大を確実視していたのは、未だ古色騒然たる旧体以前の中に生きているマスメディアだけです。共産党との共闘を決めた時点で、立憲民主党議席60増などという結果を信じていた人など、ほとんどいなかったのではないでしょうか。このようなマスメディアの予想を、大方の予想と信じていたと告白してしまう時点で、 世間一般との意識が激しく乖離していることに気づけない人なのだということがわかります。また、立憲民主党のことを決闘から4年の歴史の浅い党と言っている時点で、これまた物事の分析が全くできてないことがわかります。確かに立憲民主党という名前でスタートしたのは4年前かもしれませんが、 多くの有権者はあの悪夢の民主党政権時代を決して忘れていません。そして立憲民主党と看板だけは新しくしたものの、登場人物は悪夢の民主党政権時代と何ら変わらず、言ってみれば過去の悪行をほっかむりして隠そうとしているだけという諸行も忘れてはいけません。 立憲民主党が支持を落とし続けているのは、こういった過去の悪行に対して、いつまで経っても反省できてないところなのではないでしょうか。続けます。3.11 以後、日本はデモの時代を迎えたと言われた。原発反対の国会前抗議が安保法制反対デモに変わり、そして2015年の シールズブームを生み出した。シールズは16年に解散したが、17年の立民決闘時には元幹部が大きな役割を果たしたことが知られている。若者主導の先進的なイメージで政治の刷新を訴え、SNS を活用し、超党派の連帯を組織するという今回の選挙戦略は、そんな デモの時代の行き着いた形だった。とのことで、この捉え方もまた、なんとも古臭いというか、なんというか。デモをかっこいいと思っている人間が、どれだけいると思っているのでしょうか。シールズもそうですよね。シールズに憧れた若者は、本当にほんの一握りであり、決してマジョリティではありませんでした。 むしろシールズをノイジーマイドリティと見ていた層の方がよほど大きかったのではないでしょうか。そのようなノイジーマイドリティの団体を全面に押し立てて、若者主導の先進的イメージを何とか作り出そうとしていたのは、サハの作戦だったことは既に見抜かれているにもかかわらず、その作戦が成功したに違いないと思い込めるその独りよがりさ、 ここまで来ると、なんだか哀れにすら思えてきてしまいます。続けます。政治は生活に直結したものである。ネット頼みの戦略には限界がある。これは日本だけの話ではない。冷戦崩壊後、支柱を失った左派は世界中でネットに飛びついた。新たな連帯を マルチチュードと名付ける理論も現れた。確かに左派が新調した国もある。しかしネットはポピュリズムや排外主義の温床でもある。SNS 発の運動だからといって皆がついてくる時代は終わっている。とのことで、ネットに対してどちらかというと敵意をむき出しにし、これと右翼を結びつけて、 ネットよくなる造語を生み出し、ちょっとでも自分たちに反対する意見を言おうものなら、ネットよネットウと連呼していたのは、他ならぬ佐賀の人たちではなかったでしょうか。いつの間にネットが佐賀の先輩特許になったのでしょう。しかも、今回の立憲民主党の惨敗とネットの何が結びつくのでしょうか。むしろ、 ネットが発展して、既存マスメディアの嘘が次々とバレたからこそ、立憲民主党の惨敗という現象が起きたのではないでしょうか。SNS 発の運動が終わったわけではありません。終わったのだとすれば、それは SNS 発の先導です。左派の先導自体が終わっている現象であり、それは発信元が SNS であろうが、 既存マスメディアであろうが、デモであろうが同じことです。続けます。デモの時代は終わった。しかしそれは批判の時代が終わったという意味ではない。この逆境からこそ、足腰の強い、本当の批判的政治勢力が立ち上がると期待したい。とのことで、 デモの時代が終わったのかどうかはわかりませんが、確実に言えることは、批判の時代は完全に終わったということです。立憲民主党の惨敗の要因の一つは、間違いなく、森かけ桜です。すでに、不起訴相当に終わっている案件を、未だに上げつらうのは、ただの言いがかりに過ぎません。まして、国会は、 言論のすでに不起訴相当になっている案件をいつまでも引っ張り続け、挙句の果てには、完全に横たわっている新型コロナという問題を、時間が余ればコロナ対策も、などと言い放つ姿勢こそが、批判のための批判と有権者に捉えられ、またか、とうんざりされた原因です。 安ズ氏がどういった意味で使っているのかはわかりませんが、足腰の強い本当の批判的政治勢力とは、対案を出せる政治勢力なのではないでしょうか。そして、本当の意味での批判的政治勢力に育てたい、あるいはなりたいと思うのであれば、まずは自らに対する批判を真摯に受け止めることこそが肝心なのではないでしょうか。 このエッセイのように、ネットの時代が、デモの時代が、と外部に何とかして要因を求めようとする論調。こういった論調を堂々と掲載していることこそが、あえらが長楽の一途をたどる一因なのではないでしょうか。立憲民主党がここから上がり目を迎えることはほとんどないでしょうが、もし彼らがもう一回、 有権者の真を得たいと考えそして、その支持者がもう一回立憲民主党の支持を拡大したいと考えているのであれば、このエッセイのような全く的外れな分析をやめ、立憲民主党にとって反対する人々からの批判を真摯に受け止める姿勢が必要なのではないでしょうか。ということで、今回の動画は以上になります。